えー、ちょっと風が強くてですね寒いのでぜひ見てるお客さんも一緒に手拍子しながら楽しんでいただけたらと思いますそれではご覧くださ い, 踊れしいしです。 I'm <laughs> sorry. 「人の心愛さまよ」 NOT IT!